演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチッチッチッでん、ね、こちらこちらおめでとうございますけどもおめでとうございますけども結構大きな大きさです ね, ですね、えー、確かに、ね、美味しそうではあるんですけどなんかスープもすごく強調されてます そ, うそれではチャンネル登録を どうかよろしくお願いしますはい準備 OK ですそれではいただきます カツオフエリの濃厚なスープが特にもっちりとした麺とよく絡んでとっても美味しかったですハロテラのようですね具材も結構豪華で卵やチャーシューもおかげた瞬間に飲んだようなくわったきょうりましたナルトはちょっと地味があでもナルトってちょっと味そこまでないからなぁまあこんなもんかって言えばもんですねというわけでラーメン冷やし麺好きな方にはぜひおすすめしたいのでこちらも点数とさせていただきます